演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらワンディーマーズのトローリたのデニウムライスを食べたいにうんお目の食べ物とはじめのみかんせいでうん、色がいいですねそして卵の色もしっかりなってますねこれはかなり楽しそうだそれではチャンネル登録を どうかよろしくお願いします。 卵のトロトロがが本当に美味しいですね。から。卵も確かにふわっとしていて、ゴミグラスソースのとが楽しかったのですが、卵が薄すぎてめちゃくっないですけど、スを分離しやすかったのが残念でした、ね。ので、じゃあパイプちょっとピカピカ洗って良かったんですけレイングラスソースね。ちょっと負けてしまったから、ちょっと中にゴミグラスソースでご用意した方が良かったかもしれません。なので、卵とレインソースの後ろにさちょっと小。 いう感じがあるのでこちらすさせてくださいご視聴ありがとうございました。コメントしていただくて嬉しいです。いいのでし